はいはいはい。もうちょっと見てもらいたいなと思いまして。しお願いしますじゃあ、ちょっと九番や。九番。はい。確か、わかりますね。はい、前回復習して。はい、できたらは。はい。覚えてます。覚えてます。いいです。鍵を閉めて。バランスしてもらってそうですね。 本当ですか。いい感じ。練習してたんですね。<笑><笑>ちょっと頑張ってました。実は。<笑><笑>すごい気にしてました。<笑>ちょっとなんかお褒めの言葉で、あのあ<笑>うまくちょっと聞き取れなかった方も、どんなの今意識して打たれたんですか。まず手は胸の上にして、ここの脇を締めるっていうのと。うん、あと、こう今までつんのめっちゃってたので、うんうん、ダラーンとしたところで構える。うん、あとは。 下げるときにこの位置を離さない離さないように、ん、こうやってならないように、ん、こうちゃんと体の周りを通るようにするっていうのを意識してました。できてたんですか？いやってきました、ね。嬉しい。かなり久々に見ましたが、忘れてないようで良かったです。<笑> 強いて言うんであれば、うん、ちょっと上げる時の速さと振っていく時の速さに差がありすぎちゃう、はい、ゆっくり上げていってピタッてい回トップで止まってから振っていくんでいきなり加速しすぎちゃって、はい、あの足腰が先に回っていかない手も一緒に動いていっちゃう。 クラブと上げていって、上げていって、下ろしてくるときって、腰が一回切り返ししてから手元が落ちてくるんです。はい、で、それってこう、腰から、えっと、手元から上げていって、腰がついてきて、はい、で腰が回ってきて、手が後でっていう、同じ動きはしないんですよ。うん、バラバラになるんですけど、それがゆっくり上げていって、ピタって止まっちゃうことが原因で、一緒に回ってきちゃうんで、はいはいそう、それをちょっと直していきたいかなっていうか。 ちょっと振ってもらって、はい、視聴者さんもちょっと違いが分かるかな っ,、うん、っ23バージョンいきますじゃんゆーっくり上げてって<笑>で振っちゃうのと流れで振っていくの2種類<笑>どっちが上半身に力が入ってないように見えるかっていう感じですね あとです。あと、こうしたじゃないですか。と、はい、やっぱ、それなりにスムーズさが必要になるんで、うん、ちょっとそれを体感してもらいたい。はい。じゃ、素振りで大丈夫なんで、ちょっとそのまま構えてもらっていいですか。私が今バットで、はい、クラブをガッて、勢いよくトップまでこうやって持っていくんで、あら、はい、っ振ってってもらっていいですか。振っていくことだけやってもらっていいですか。あの、下に下ろすことだけ。そうそ う, そう、はい、振っちゃう、振っちゃう、わかりました。いきますよ。はい。はい、振って。そうそうそうそう、もう一回<笑> そうそうそう止めない止めない行きますよはいそうそうそうそうそうこのぐらいは本来バックそイングってちょっとスムーうさがあっていいんですからね遅かったってことですかそうそうそうちょっとゆっくり過うちゃうんですよそうそうそうっていうのが多分強くてうそうそうそそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそう すごい早い感じあると思うんですけど、はい、多分はから見てる方だと今上げてく速さと振ってく速さと同じぐらいだと思う。うん、上げ方にやっぱまあ勢いがあるよね。あ、そうそう、うん、だから体もその分だけちょっと回りやすくなる。確かに。 そうそうそうゆっくり上げていけば上げていくほど上げゆっくり上げるがゆえに筋肉を使いすぎちゃって、はい、筋肉を使うと体って回しにくくなるのわかります結構、勢いでガーッと持っていっただから体の回転 の, その領域が変わってくるのでそのぐらいちょっと勢いといとうかかスムーズさですかね速く速くというよりかはスムーズにスッと上げていっちゃう。なるほど そうそうそ う, そう<笑>止ままっちゃいますね分かる OK, OK, OK. で最初もし練習場でするんであれば一人で練習する場合人がいれば今みたいにこうアシストしてもらえばいいんですけど、うん、もし一人で練習する場合一回構えるじゃないですか、はい、構えてちょっとちょっと反対側に一回反動つけるとその状態で上げてって振るっていう練習をしてあげるという 一人で練習のことが多いので。そうですよね、ちょっとこち上げて、そう、そのまま上げて、手振っていく。そうそうそうそうそう。そさっきよりも、なんかスムーズに。スムーズに上がりますね。そう、ね、<笑>そうそうそうそうそう。えー、そ, う そ, うそう、そ<笑>うそうそうそうそうそう。<笑>これでリズムを覚える。そうです、すスリングの速さを覚えててあげる。 そうそうそうそうそう。そこはちょっと気になったところかなっていう感じです撃、うんうん、っていきましょうか当たるか<笑><笑><笑>何曲かやっていきましょう<笑>はい い, <笑>いいですいいですいいですよ<笑>はいうん。よくよくよくうなんか考えることがあなくなりますね<笑><笑>あ なんかリズムがリズムよくって打つとなんかこう今こうやってやってとかいう思考がそもそもする暇がないあそれはすごいい い, い, いことかもあんまり考えすぎちゃうとねちょっとこれ練習で取らせてくださいいいですよ一回ボール構えてもらってそのまま打ってもらっていいんで、はい、アシストするんで実際打ってもらって大丈夫ですはい ほら、当たるじゃないですか<笑>でいかにバックスイングでも力入っちゃってるかって分かるんですよね<笑>ええー、何ですか<笑>えすごい軽く当たりが入りましたけど<笑>ですよ、ね、えでで上げていくときにちょっとみるさんの場合力が入りやすいね。はい。ッセンスイング中力が必要なところって振っていくときと打ちを打つまで 上げていくときと打ち終わった後は脱力してないといけない。必要なところに力が入ってない状態になので、ちょっとそのスピード感を直してあげると、今みたいにきれいに当たるものが増えてくるて。へえ、<笑>何それ、丸<笑>。へえ。っていう感じです。<笑>すごい、今のは。うん、いいし、そうそうそうそう、そのぐらいが強してる。 もういいじゃないですかね、あいつ、今<笑><笑>ボール上がってますよね。上がってます。<笑>違いますね。<笑>うん。Okay. うん。 いいい、い感じ<笑>はい、ありがとうございますはい、はい、前回の復習してもらって、まあ、強いて言えばっていうのはちょっとまあリズム感的なところ、うんうん、まあいろいろ習ってガチガチになっちゃうところも多分確認しながらっていうのはあると思うんだけどやっぱ気持ちよく振るってい う, いうところだと思うんでそんな感じで<笑>いいですか<笑><笑>はいい<笑>ありがとうございます